今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思いますはい、こちらにいますあ、すみません<笑><笑>木村さん、意気込みをお願いしますはい、ありがとうございま す, 込みです、ね、はい、えー、ありがとうございますさぬきまえみ、ー、とでございます、えー、私たちね、今年踊らせていただきますのはですねさぬきぶぎうぎという曲でございます長くっていいんですかねはい、えー、このね、ぶぎうぎと言いますのはね えー、なんと言いますも、えー、私たちと同じ香川県出身であります笠置静子さんが昔「ですね、東京ブギウギ」という曲で大ヒットしたということでやっぱり皆さん、知らないですかね。僕も実際は知らないんですけど、えーとね、戦後間もなくの、ね、日本が大変な時期にですね、この東京ブギウギで日本を明るく元気にしたということをお聞きしております。 それでね、私たちが今年はですね、私たちさぬきまえびとがこのさぬき VUG でですね、えー、日本をそしてね、えー、元気にしたいと思っておりますので皆様温かいご支援よろしくお願い申し上げます以上ですありがとうございましたそれでは準備お願いいたしますはい改めましてさぬきまえびとでございます、えー、本日はスーパーよさこいのご開催誠 に, 誠に誠におめでとうございます えー、私たちはうさこいを通しましてさぬきの笑顔と元気を皆様にお届けしております、えー、先ほどもねご紹介させていただいたんですけども私たち今年「さぬきブギウギ」の曲を踊らせていただきます皆様ねどうぞこう私たちのブギに乗りまして手拍子足拍子そしてお心拍子にて温かいご声援よろしくお願い申し上げます 舞人「たぬき好き好き好き」「心好き」「うドキドキ」 本気のサンキュマイクと今宵もほきで戯れてうか皆様ご一緒に V の リ, リズムで 1にお大事2に源三3品だって3品毎日。 海道に明かりが灯る向こうを通るは舞人さんじゃないか鳴ると両手にブギウギと<笑>いきなきを切り込と結び大地蹴飛ばしやってくる足踏み鳴らしてやってくるやりたいことは今すぐに讃岐男の店のころ 私はるはどっそく掲げ麦のリズムでやってくる会いたければ会いに行け歌舞伎女の心意気 戦いお手表をしていただきました。たくさんの皆様方に心を込めて、礼ありがとうございました。ありがとうございました。三木前人でした。